湯沢で声優会って作っているのはもう20年以上前で、えー、歴史は長いが進歩はないという続けることに意義があるという会ですので、えー、湯沢の方で地域おこしということであのいろんなお祭りに踊らせてもらったんですけどだんだん盛り上がってきたらあちこちに声かけられてしまっていやいやいや困ったもんだねと。 ちゃんとやんなきゃダメだね。ということで、少しずつちゃんとやるようにはなってきてるんですが、未だにこの様でございます。ちゃんとやるようになってきた。ところで、今日は新曲の披露ですね。はい、はい、声優会、湯沢の皆さんね。このままの流れでお願いします。はい、えー、湯沢から来ました、えー、今年の。 曲曲が新曲で小頭、ねえー、町におしら様という桜の白井桜の有名な桜があるんですけどもそれに、ね、いろいろ昔からの言われ伝えがありましてそれをあ今回踊りにさせていただいたということで、えー、桜にゆかりのある歌で「応、え、援、ー、歌」という曲です、えー、先ほどの岩手の応援歌さんとはちょっと似てるんですけどもまあその辺はこの覚えやすい方で覚えていただければ と思いますいしますよろしくせん。<笑><笑><笑><笑><笑> 石炭になるこの思いあなたに届け天に、斬る。 ああ「ああなたを恨まずに忘れられる」ああ「それでもああ覚えてる」ああ「熱い知しを燃える思い」ああ「あ必ずああ戻るはずや不足したこの場所へ」ああ「あらゆるああこの風よこの想い届けておくれ」 道なら誰にも知られるように潜在地に突き出してる闇夜に重なる問いめ結ばれた二人しかしそれは春芽と娘の許されぬ恋 っり狂った父ちが馬を刃で突き刺し、執念は再びここに来ると、娘にした姿を消した。君がち一日ひと月、二月、雪が溶け山はない、弥生三月、死んだ桜も君の迎えまっている。 「あの空から影を放たず春のかすみ」 んけ将来天磨は降り立つ娘を乗せた天磨は疾風土と登りゆく 「月の四月晴天白日」「早天かける影二つ」「とあの茂りを近埋め音ばな」「春が奪う約束の地」「二人の門出を祝うお知ら田様の桜咲き誇れ」